技術によっも、その日の決定という の, うのがあの、そこであのできているこを、違反 の, の疑いで逮捕した愛媛県今治市の会社員、大間洋平容疑者について、赤字じゃなかったというか、予想をすると出、ね、<笑>てき、ね、ています。 I'm <laughs> sorry.